ケイシー・ジョーンズ。1950年代や1960年代のいろんな選手と同じく、よく NBA 歴史的に忘れられた。彼の話をしてあげましょう。サンフランシスコ大学で彼はすでにビル・ドセルと共にバスケしていました。一緒に NBA チャンピオン。1955年、1956年。 あの頃は55連勝という期間記録を立ち打ちました。あの時代でポイントガードのポジションでパイオニアーの一人であり、現在一般的にアリーウープと呼ばれているものを最初に使用した一人でした。1958年にボストンセルティクスにドラフトされましたが、彼はもともと NFL のクラブに入るつもりでした。 彼は最終的にボストン・セルティックスに加わり、彼にとって非常に良いことでした。NBA に入ってすぐに、セルティックスの大ダイナスティ。8シーズン連続優勝のセルティックス。1958年にサントリー・ホークスに負けたばかりのセルティックスは、夏にケイシー・ジョーンズ加わえて8シーズン連続優勝。 今だそれより良 い, い記録するのとても無理です。1989年にホールフェインに伝統入りしました。NCAA タイトル、NBA タイトル、そしてゴールドメダル、三つとももらえた数少ない選手のうちの一人でした。これがリスト全体。 そしてもちろん数少ない NBA タイトル8枚以上持っている選手の一人としてキャリア終わりました。ハインソンとサンダーズがスコーリングならケイシー・ジョーンズはクリエーションとプレイメイキング。だが安心してくれ、ちゃんと NBA ファイナルズのゲーム1で17ポイント8アシスト 60.5% のシューティングや NBA ファイナルズのゲーム5 1985年、To Close Out the Series 20ポイント9アシストのパフォーマンスできた選手です。1960年代のセ e ティ i c s の重要な選手でコーチとしても記録に残ります。1984年と1986年のボストンセ n ティ l t i のヘッドコーチとして優勝。あの有名な1968年の ラリーバードのコーチでした。僕の歴史上最大100人の98位に値する選手。